ですからその価値観に関してもですね<笑>パソコン一つにしてもそうですし携帯一つにしてもそうですし何でもそうですし音楽聴くのもそうですし計算機でも何でもそうですし自然界のものに対してその1人間がどれだけ の, その深い意味でですね、あのー、使うっていうことに関してあのー。 心を持っているのかっていうことが一番重要になってくるんじゃないでしょうかね。あの使い方それによってやっぱりねこうしてこのコンピューターさんもレベルアップしていくっていうことですから皆さん動画いろんな動画を見てても分かると思うんですよ。 そのコンピューターさんがですね心を持ってですねこうレベルアップ を, を皆さんのためにですねしているのかっていうことがですねどれだけその深く理解してそ の, そのすごいんだすごいことなんだっていうことをですねやはりその 個人間でも必要になるんですよ。このコンピューター、もこのパソコン自体がですね、個人間でも必要になってくるんですよね。うんなぜかというと、まあ、計算もありますけれども、その私たちが思っているそのことをですね、表現してくれるっていうのもありますので。 あのそれはもう工事会に行ってもこれはもう持っていかなきゃいけないっていうことですね。それとまあその軌道ですよね。軌道できるようなそのあれも持っていかなきゃいけないと。要はエネルギー、電源、電流も持っていかなきゃいけないですしね。うーん だからダイヤモンドにしても1億のダイヤって言われたってそのこの本当にね自然界からできたものだと言われてもあそうですかっていうふうな感じにしかなりませんね私にはね。<笑>やっぱり人工ダイヤの方が必要なんですよ私にとっては。そそのの価値ねその もう意味があって使うないしは生産するっていうことに関して本当にですね本当のことを本当の意味で使う使える使いこなすだから人間っていうそのこのね高度なんですね その生まれてきたこう作られた意味がですねあの人間も高度なんですよとそれぐらいの価値があるんですよと言ってみれば神の領域でしょうか皆さんが言う神の領域神の領域とはあのよく言ってますけどあの本当にねそういう意味がね あの分かってくるっていうことですのでうんだと思いますね私はぜひそういう方向に行きたいですね聞かなきゃいけないんですけれどもあのー、もうねなんか こういういのすごいことだと思いますね本当に実現しちゃったらだからそのこういう建物の作りですけど別にこういう建物の作りしなくてもいいんですからね自由にその何ですかこう流れ的なその作り方にそのしちゃってもいいんですからねあとはもう型ですよね型をですね自由自在にできる もうその要は、型番をですねそのそのこの型番じゃないきゃできないっていうのではなくてもうその型番をしたらまた元へ戻って、ま、平らに戻ってですねまた型番をそのできるっていう自由にできるその型番をね私が作成したいんですね。 別にその鉄の型番じゃなくてもいいんじゃないのっていう感じですよね要はその型番が柔らかくなってその形ができますよねで冷えると形がか型番ができるとでそこに流し込んでそのあれができるよと<咳>いう感じですかね だからででもいいですよそその例えば、まあ、これブラシですけどブラシを置きましたのブラシの型番ができますとかじゃあ 枝, 枝でもいいですよ木の枝長い枝でもいいですよそれをこう型にはめてその型ができるじゃないですかだからいろんな型ができると大きいものでもその小さいものでも その自由にです、ね、型番ができるその素材にね作ればいいだけの話ですからじゃあその素材何どういうそのあの素材がその適してるのかっていうのはねやはりそのねそれ探していけばいいだけの話であってうんだと思いますね。 だって柔らかい素材でもいいんですもんね柔らかい素材からそ の, その型が押し込みましたで何かの表紙でその固まればいいだけの話ですよねその型番でまた熱が加わるとまた元にシューってその平らな型番に戻りますよっていうそういう型番ですかね私の想像してるものづくりをする。 前提においてですねやっぱりイメージじゃないですかねそう こ, ういうこういう作りだったらそのできるんじゃないのっていうその提示をですね、あのー、していきたいっていうことで、あのー、動画の方ですね、あのーまあ、流してるんですけれども。 だからうん、透明でもその本当にすごい鉄よりもあの頑丈なそのあれが、ね、素材ができましたよ携帯でも何でもその、まあ、落としても壊れない何しても壊れないっていう の, にあのなんか使ってくださいみたいないうその動画も入ってきますからねその情報として私のところに。 だから非常にねパ ソ, コンパソコンはですね私大事なんですよはいこれだけはっていうのはねもうパソコンですね今はこれ止まっちゃったら困るなっていうねまあ感じもありますけどまあとこ止まっちゃったら止まっちゃったらしょうがないなっていうのもあるんですけど 価値について私はその値段よりも使い勝手あの使い道が非常にあるっていうのが一番大事ですね私にとっては。あのブランド物とかねなんか高級車とかねなんか高級住宅とかねその何億とかなんかね何百万単位とか何億何千万単位。 はいとかね、そんなのね全然関係ないですあ私にとっては値段の問題じゃないですね内容そののに対してのその内容がいかにあのもうこれは手放せないっていうものじゃないと価値がない でですすよよないっって思っちゃうんですよねそんなお金かかってても別になんかこうピンとこないっていうか本当ににバカじゃないのって逆に思っちゃいますね何千万の車とかスポーツカーとかアホじゃねえもんって<笑>いう感じですかねまあかっこいいから乗ってるんでしょうけども。 ただそれだけのためにそんな金かけて買ってで何お客の果てにはなんかねもうさらにまた金かかるみたいなバカバカしいですよねそんなのね私の意味ではバカバカしいそんなこれもプいらないってい思いますよねだから外観しか見てないんですよねトヨとかスピードが速いとか そういでではないですよね私の思う価値っていうのは。うん。で、このクリスタルもこれ、ね、100円ショップで購入してきたんですけれども要は。 コンピューターさんが計算してあの出したそ の, あの内容なのかそれとも人間がですねこれを作成した方が本当にねその自分で計算してそれで上の量でどれぐらいの量がかかればこれができるのかっていうその2種類だと思うんですねでもどちらでも私いいと思うんです とにかくできたことに関してもうこれ非常に価値があるって思うんですよなぜかっていうとこの色ね色合いがですねその普通のガラス細工で出てる色とで全然違うんですよ7色 の, そ の, のカラーの出方がですねこれ見てわかると思うんですけどこれだけ光るんですよ もう 密, 密度がもうすごくレベルが高い効果のあるもの見てね分かりますよたとえ100円ショップで売っ て, てもでもでこれだけじゃないです100円ショップの優れてるところってな今13分なんでちょっとこれで切り上げますね